まさかのよさこい響き。影武者。 雨降りを知れ身も心も委ねた不況心許した一輪の花綾瀬<笑>の物気ならずの影鉄の実といわれし我が身唯一の抽象我をあざむき藤原に漏らす魔性の本だ秀郷のやは 彩瓶